Hola gamers y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, mi gente, como recordarán, ahora mismo ya estamos haciendo lo que es el entrenamiento, ya preparándonos, fortaleciendo esos músculos para, bueno, básicamente, u e n o b pelear contra los androides 17 y 18. Ahora mismo no recuerdo qué es lo que tenía que hacer, sinceramente no me acuerdo. A ver, me dice que tengo que ir a Came House.、Y、bueno, vamos allá con historia y nos vemos al final del vídeo.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 そんなこと言われても俺も知らねえぞ飛べんだからビューンと探せるだろ頼むから探してきてくれようーんんお前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろあっ言われてみればそっかへへ<笑>俺は肝心なこと忘れちまってたようーんと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 天津班を引き止めてくれしょうがねえな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 さすすがに多すぎてよ食い物ならいくらでももらうぞよーし天津飯待っとろよ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 トレーニングははかどってるかい余計なお世話だま無理せんようになベジータ君ならきっとうまくやれるよ当たり前だこれならブルマももうあまり心配しないでもおっとこっちの話だよ<笑><笑>見ていろカカロット貴様を超えるのはもうすぐだ すっかり遅くなっちまった。ピッコロ達んとこへ急がねえとな<音声>。人造人間がどんなやつかわかん遅かったな。 何をしていたわりわりいろいろあってさでも天津藩と戦ったりしてオラの修行にはなったけどな<笑>どうせそんなことだろうと思って俺たちは勝手に修行を進めておいたぞああすまねえな修行の手応えはどうだ悟空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 いいよありがとうすまね父じゃ行ってくるんいや気のせいか。 どうだ正直言って今度の敵勝てると思うか見てもいねえのに分かりこねえさやってみてから答える<笑>おいごはん張り切って飛ばさねえでも間に合うかな戦う前に力はなくなんねえようにしろよ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 Bueno, gamers, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les ha gustado este contenido, les voy a dejar la lista de reproducción de la saga Saiyan, la saga de Freezer y un video de cómo s u b i r muy rápido de poder en Dragon Ball Z Kagarot en cualquier saga. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.